選挙直後の強気な姿勢はどこへやら。どうも、政治いろいろの学部です。立憲民主党の枝野氏が辞意を表明しました。立憲民主党では枝野氏辞任を受け、次の党代表を決める過程に入った模様です。ニュースポストセブンの記事を引用します。 衆院選の敗北を受けて、11月2日に立憲民主党の枝野幸代表が辞任の意向を表明した。枝野氏は、新代表のもと来年の参院選や次の総選挙に向かわなければならないとして、新たな党の顔を決める代表選が実施されることになる。ただ、どういった顔ぶれで代表選が争われるのか懸念の声も上がっている。 今回の衆院選では野党共闘による候補者一本化を進めたが、立憲民主党の獲得議席は公示前の勢力を大きく下回る96議席にとどまり、筆頭閣の代表代行である平野博文氏、副代表の辻本清美氏が落選となった。来年の参院選に向けて新たなトップを求める声が出るのは当然だが、同党関係者は表情を曇らせる。 年内には実施されるという代表選にどんな候補者の名前が並ぶのか心配だ。現執行部の副代表のメンバーを見ても、長妻昭元厚労省や原口和弘元総務省ら、民主党政権時代の大臣経験者ばかり、新蝉が全くないし、有権者の間では民主党政権の時のネガティブなイメージが払拭されていない。今回の衆院選で江田野氏が、 政権選択選挙だと言っても、全く支持が広がらなかった一員もそこにあるはずだ。江田野氏の辞任を受け、公認候補として、党内で、岡田克也元外相や、現場光一郎元外相を推す声があると報じられたり、馬淵澄夫元国交省が出馬を検討しているなどと伝えられたりしているが、やはり民主党政権時代の閣僚経験者である。 政権を担う能力がないと国民に判断された時代の人が出てきても、来年の参院選は戦えないのではないか。野党に転落した後、10年以上もの間に理合中三を繰り返した挙句、今なお同じようなメンバーでやっているのかと思われては、統制の回復は望めない。ゲアした後の代表経験者を見ていくと、民主党では、海江田万里元経産省、岡田氏、 民進党となってからは、岡田氏、蓮舫元行政刷新省、前原誠治元国交省と民主党時代の大臣経験者が入れ替わり立ち替わり代表を務めてきただけに、負のイメージがずっとついて回ってきた。今回の代表選に向けて名前が上がる中で民主党政権時代に閣僚を経験していないのは、衆院選で自民党の平井拓也 元デジタル賞を破って、香川一区で当選を果たした小川淳也氏が立候補の意思を示している他は、昨年の代表選で枝野氏と争った泉健太政調会長くらい、政治ジャーナリストが言う、世代交代が求められているのは間違いないが、民主党政権時代の閣僚経験者以外だと、立候補に必要な20人の推薦人を集められるかもまだ見通せないし、 全国的な知名度は劣る。代表となっても、あと半年ちょっとに迫る参院選までに、どれだけ有権者に浸透するかは不透明だ。ただ、民主党政権カラーが残っている代表では、悪い知名度ばかりが先行してしまう。もともと立憲民主党は民進党が分裂した際に、希望の党から排除されたリベラル系が枝野氏のもとに集まった政党で、個人焦点の色合いも強かった。 ここでどうカラーを刷新できるかに存亡がかかってくると言ってもいい。新代表選びは難航することになりそうだ。とのことです。選挙直後の10月31日夜、枝野氏はテレビ番組で橋本徹氏と対談し、代表を辞任するつもりはないと明言しています。これに対して橋本氏は、政権選択選挙で負けたのに、 代表執行部が責任を取らないということならば、野党としても党としても手をなさないと思う。いつもいつも与党に対して責任責任と言っているのだから。野党が唯一責任を取れる場面というのが選挙で負けた時に執行部が身を引くこと。それをやって早くメンバーを次世代のリーダーに移してとコメントしています。至極真っ当な意見ですよね。 大軍の将、兵を語らずという言葉もあります。いかに言い作ろうとしようとも、敗戦は厳然たる事実です。枝野氏に次をどうこう言える資格はもはやないと言っていいでしょう。選挙直後は強気な姿勢を崩さなかった枝野氏ですが、党内からの突き上げもあったのかもしれません。二日後に意を発表というのはちょっと遅すぎる感もありますが、まあ、辞任を決断したという点に限って言えば、 評価できると思います。これに比べると共産党の C 氏は本当にひどいですよね。方針そのものは正確だったと確信を持っている。私は責任ということはないと考えている。と自身の責任について全否定し、選挙後も未だノーノーと共産党の頂点の座を降りるつもりは全くない模様です。20年間 C 氏の独裁を続けている共産党に比べれば、 まだしも立憲民主党の方が事情作用が効いていると言っていいのかもしれません。このような独裁体制を敷いている党との共闘を選択し、共倒れに終わったばかりか、自らの党代表の地位を引きずり下ろされるとは、もはや悲劇を通り越して悲劇とすら言えます。枝野氏の政治判断は曇りに曇っていると言っていいでしょう。さて、 気になる立憲民主党の次期代表ですが、この記事で名前が挙がっている人物は長妻昭氏、原口和弘氏、岡田克也氏、現場浩一郎氏などです。長妻昭氏は野党時代にミスター年金などと呼ばれ、絶望鋭く切り込む姿勢で一時人気を博しました。ところが、政権交代がなされ、自身が厚労省に就任すると一転、 慎重な発言に終始し、ミスター検討中というあだ名に変わっています。要は、野党時代は批判をすればよかっただけですが、自身が政権中枢に入った途端ではどうすればよいのかが全く浮かばず、結局批判のための批判をしていただけということが露呈したわけです。原口和弘氏は、自衛官の位置は Google Earth を見ればわかるという発言で一躍有名になっています。一部では、 小物界の大物というあだ名も付けられていますね。まあ言ってみれば、取るに足らない人物だということでしょう。それにしても、これは与党野党に限らない話ではありますが、国会議員の人たちは、IT というものに対して、意識も知識も低すぎますね。比較的年齢が若い方に数えられる蓮舫氏は、時代はサーバーではなくクラウドなどという発言をしています。 滑稽なのは知識がないのにもかかわらず、勉強しようともせずに、堂々と誤った知識をさも得意げに言う姿です。国会議員たるもの、もう少し勉強してから語って欲しいものですよね。他に名前の挙がっている岡田克也氏や現場孝一郎氏も使い古された感が満載であり、何ら真新しさを感じません。唯一小川淳也氏ぐらいが。 新しいと感じられますが、逆にこの人はあまり知名度があるように思えません。今回の枝野氏辞任で、図らずも立憲民主党は次世代が全く育っていないということも露呈してしまったと言っていいでしょう。枝野執行部の政治センスのなさに加え、蓮舫氏や辻元清美氏などのいわゆる立憲民主党の顔といえる議員はことごとく浅はか。おまけに、 次世代も全く育っていないとなると、今回の衆議院選、実は立憲民主党の終わりの始まりとなるのではないでしょうか。今回の選挙で有権者は、自民の受け皿には維新がいるということに気づいてしまった感もあります。今後の国会において、維新がますます存在感を見せることになれば、立憲民主党は旧社会党、社民党と同じ集落の一党をたどることになるかと思われます。